こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日は赤ワインを入れた生地にクルミとクランベリーを混ぜ込んだしっとりと美味しいハードパンを作ります。赤ワインのアルコールは飛ばしていますので小さなお子様でも食べられます。生地は綺麗なピンク色になって具だくさんでとっても風味のいいワインブレッドです。最後までぜひご覧ください。 まず赤ワインは鍋に入れて加熱をします。沸騰したら1分間煮詰めてアルコール分を飛ばします。煮詰めると量が減ってしまうので多めに用意しています。赤ワインはどんなものでもいいですがアルコール分が発酵の邪魔をしてしまいますので必ず沸騰させてアルコールを飛ばしてから加えてください。 赤ワインの色が濃くなって生地に混ぜると綺麗なピンク色になります水と合わせて40度くらいの液温にしておきます容器に強力粉、全粒粉、砂糖、塩、ドライイーストを入れ ワインと水を合わせたものを加えます。カードで粉と水分をよく混ぜ合わせます。粉っぽい部分がなくなったら容器に広げて蓋をして15分置きます。 ドライクランベリーに熱湯を加えて表面についている油を流します。他のドライフルーツを使う場合もオイルコートがされていたら同じように下処理をしてください。レーズンはさらにしっかりふやかしたものを使っていただくのがおすすめです。くるみは180度のオーブンで5分ほど焼いて粗く刻みます。 15分経った生地にくるみを加えますクランベリーの水気を拭き取って加えます 生地の部分をカードで切って重ねるようにすると具が混ざりやすいです56回繰り返したら生地を中心に寄せて蓋をして2倍になるまで発酵させます。 今日は室温で発酵させていますが気温が低い時期はこのようにお湯で温めると発酵が進みやすくなります生地が2倍になっていたら強力粉を振って取り出します具をつぶさないように2等分に切り分けます 具のない部分を広げるようにして、ラグビーボールのような形に整えていきます。具が飛び出したら、裏側から差し込んでください。表面を張らせるようにして、裏側の生地を止めます。 生地の表面にたっぷりと強力粉をつけて円盤に並べ、暖かいところで 1.5 倍になるまで15分ほど置きます。生地が少し膨らんだら縦に一本の切り込みを入れます。1センチくらいの深さでしっかり切り込んでください。 左右に2本ずつ斜めに切り込みを入れます。ナイフに具が当たるかもしれませんが、そのまま切り込んでください。 切り込みを入れたら5分ほど休ませてください250度に予熱をしたオーブンで15分焼きますこんがりと美味しそうに焼き上がりました切り込みもきれいに開いていますオーブンの温度が上がりにくい時は 最高温度で時間を長く焼いてみてくださいこのパンは二次発酵の時にあまり発酵させない方が目が詰まったおいしいパンになります。 ワインのアルコール分はないので、お子様でも召し上がっていただけます。インク色の生地に具だくさんで、とても香りが良く、美味しいパンです。 具のアレンジも楽しめますね。ぜひ気軽に作ってみてください。作り方のまとめ。 ワインのアルルコーをを飛ばし水を加えて適温にする生地の材料を混ぜて15分休ませる。くるみとクランベリーを加え5、6回混ぜ込む。2倍になるまで一次発酵。生地を2等分にして成形する。温かいところで15分二次発酵。表面に切り込みを入れ5分置く。